ああ、めっちゃ文字とかも、す、は、ぐ、い、ザーワるルドですね。うん、あ、安いもん。<笑><笑>お願いします、解説を、はい。はい、えっと、こちら、ハイラル平原の戦いとなりまして、<笑>ハイラル平原に押し寄せた厄災の魔物たちを<笑>、えー。ハイラル王国のウリンクが、えー、まあ、芸術するという戦い。です<笑><笑> ブレス・オブ・ザ・ワイルドではリンク一人の冒険でしたが今回はハイラル王国であったり他の種族であったりと協力して魔物たちと戦ってまいります、うん、と言っている愛らしハイラル兵原の<笑>魔物たちは大砲で一掃できましたのでこれからさらに、はいえっと、他の魔物を相当していくという。 まだこのタイミングはまだリンクはまあ、みんな他の選手と一緒に戦っているっていう状況なんです、ね。そうですね。装備についても、えっと、ハイラル編、アイリア編、鎧。うんうん。のはい、避難ってことがだいぶ、あ、そうだ、無双だったっていう<笑>。<笑><笑>うん。で<笑>、キャラクターアクションですね。はい、えっと、各キャラクターに。 えー、固有のキャラクターアクションがありましてリンクですと「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」でも見れたようなはいそうですね弓矢です弓攻撃とあとは今見てだいたのが縦サーフィンですね「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」のリンクのアクションで見れたようなはい活躍が今作でもリンクが駆使してえまあ文字通り無双していくというようなアクションとなりますで今5年前の世界なんで こういったあのハイラル城がああ。本当に奥に見えてます ね, すね、はい。綺麗な状態のハイラル城が。はい、はい、厄災が起こる前のハイラル城、ね。門もある。あ奥にあの広場みたいなところもあるんですね。そうですね。あれがちょうどバトルがは開始地点だったのがちょうどはい、はい、式典場になります。あんまり。 見せますしましょういませい。 で強敵との戦いはですね、今表示されているウィークポイントゲージというゲージを減らして、えー、敵の隙を突いて、えー、戦っていくという流れになります、うんうん、これ前作の時もありまして、ね。そうですねなんで、ただ正面から戦うのではなくて敵の隙であったり、えー、カウンターであったりを狙いながら戦っていきますで、ウィークポイントゲージを減らしていると、えー、強力な攻撃で敵を取り出させる、うんうんうん この辺の爽快感はやはりそうですねはいなので操作はゼルダ無双の前作を遊んだ方もすんなり遊んでいただいてけいるようなこの拠点の感じもゼルダ無双というかまあ無双の感じですねそうです ね,、うん、そうですね拠点の敵をはいえー、っと撃破していくと画面上の拠点のゲージが減っていきましてで最後強力な敵が出てきますので こちらに激気すると拠点を制圧できます、うんうん。回避するとワイラッシュ。あ、あらこれは。はい、回避ジャストからラッシュで、はい、えっ、ー、と大きくビットポイントゲージを削れます。うん、今一発で成功したんです。ごいホッとして。良<笑>かったですね。<笑>とリハでは全然成功しなかった。<笑> 完璧なタイミングで今成功していただいてあで今この青くなったんで制圧したという形そうです ね, ですね拠点のはい敵の物資を獲得してさらに釣りの戦場へと行 ま, す、うん、また次の拠点に向かうと、ね、アイテムも手に入るんですねシチュゼリーとかそうですねアイテムであったり新しい武器であったり獲得してさらに釣りのバトルを はいおそ<笑>らくまたさらに強敵がはい、はい、出現しますいる、味方がいる<笑>そうですね、やっぱりこれが100年前の戦いで一番ブレスの世界とは違うところかなと思 い, はいリンク一人でしたからね はいけましたはい、それで今右に出てる拠点を制圧するっていうミッションをこうやっていくの一つを制圧したよそうです ね, です ね,、はい、ですね右下にマップが出てますのでそこに向かって、はいまあ、攻略していくっていうこの辺はあの今までのゼルダム層と、はい、同じようなシステムになっています。はいお 嗯。 you <laughs> はい。<笑>聞きたいことはいっぱいあると思うで。あ の, の、あの、あ、は、の、い、えっと。はいろいろ聞きたいですけど、はい、インパ出ましたね。そうですね。聞きたいです、ね。見たいです<笑><笑>え、待って、ね、え、お尻にあざはあるのかどうか、まあ、ちょっと聞きたいなっていう気持ちもあるんですけど、そここ、あの、はい。大丈夫ですか。 内, 緒 あ, 内緒、はい、<笑>あとなんかずっとあのビジュアルに映ってて気になってた白いなんかガーディアンっぽい子もはいるみたいるみた い, い、ね、<笑>内緒です<笑>なんかあの目がもうちょっとねあのいつものグレース・オブ・ザ・ワイルドだとこう邪悪な感じですけどなんか子供の目をしてたような気もしましたけれどはいすいません実況ずっと忘れてしまってて申し訳ない<笑>あの<笑> そうですね、ある理由から、えー、シーカーストーンが使えるようになりまして、はいそうですねはい、今リモコン爆弾で、えー、ボコブルのトリごと破壊するアクションをやれれっていただいていますあ本当だもう作れ使えますねはい、えー、ねアイスメーカーはい。ついても氷、えー、を出現させて空中攻撃につないでいけるようなアクションとなっていますもう一回や っ, てみましょうかあっえあ。 そしてどんどんん城下町の方に来ているそうですねはいキャラクターアクションと、えー、シーカーアイテムのアクションを駆使しながら、えー、戦場攻略しています、はい、でと先ほどの、えー、強敵ボコブリりなんですがちょうど今アイコンが出ていると思います 投げ放題じゃないです か, <笑><笑>そうですかあのガードを固めている時、えー、ときにリモコン爆弾で、えー、カウンターを取りまして、はい、そのガードごとに、はい、<笑>対して、えー、このように強敵をシーカスンを駆使して倒していいくという、うん。私たちあの四角いのと丸いのをこう交互に投げて精一杯だったんですけど<笑><笑>投げ放題でしたね<笑>。 9年前のリングです9年前あやばい襲われてる木も切れるそして何気に BGM もすごいアレンジがいいですねそうですね BGM に関しても「あのゼルダチームの皆さんも監修だきまして「プ、はい、レスオブザワイルド」のサウンドのアレンジであったり、はい、っという形です強い人たちだ、はい青が強いね、そうですね青がコぶルが<笑>あとはおなじみのあの 樽ですね。<笑>であったりですとか、あの、はいはい、シーカーアイテムであったり、こういうアプションを使って、えー、地形であったり環境であったりを利用して戦っていくという形です。こ、うん、んなに栄えている感じですね。そうですね。これも、はい、100年後には見られなかった、うんはいね。ちょっと比べてみたい感がありますね。こうやって見てみると。<笑> これが制圧できれば三分の二制圧ということですよね。またそうです ね, <笑>ですね強敵に対してカウンターのチャンスが出ましたね。あちょっと遠かったですね。<笑><っ><笑><笑>あそこからパラセールで攻撃するみたいな。あそうですね。いですねはい出会ったりというようなコンボもつなげます、ね。うん アイージャストは一発で成功できたんです。<笑><笑>そうですね。あ、あチャンスまたチャンスが。はい、敵の突進攻撃に対してアイスメーカーでられて、はい。ああ、なるほど。でさらにそこからはいすぐにポイントゲージをすべて消せれたと思います。突進を今止めた形なんですね。そうですね。コールイしてはいチャンスの時間を作った。<笑>う さあ、残り一つの拠点に向かいますと。ちょっと拠点が遠いですねあ、ファイヤービズローブ、うん、嫌, な嫌なやつですねそうですねシーカスワに登ろうとすると 現, 現れるイメージ、ね、<笑><笑><え><笑>今ちょうど先ほどのインパが操作可能になったと言はい、あ切り替えてみましょう切り替えてみましょうお願いしますお任せくださいはっはい、インパですそんなに可愛いとは かっこいいイメージがあったんでインパさんはそうですね。百年は百、い、年後はあのリンクを導いてくれるような役柄で登場しましたが、百、はい、年前のインパとしてはい操作してリンクと同じように活躍できる。なるほどうぞ。えっとリンクでは ZR コールであの固有アクション攻撃ルで出て、ね、弓を弓を使いましたが、えっとインパの場合は、えー、敵に銀を付与して。 それを獲得すると、えー、分身が増えていく、うんはい、でさらにいすすすちょっとイーガダンっっっとーーーーンぽいです、ねあうん、いいあ<笑>アでででねねシシカ族のあたたりり 違う。っあの韻を吸収するほど分身が増えていきますのでこ、はい、<笑>ちらの手数が増えてウィークポイントゲージを削るチャンスで一気に削れます<笑><笑>で韻を集めている状態では、はい、必殺技も強力になりまして<笑>強敵を使いますかっこいい<笑> じゃあこの線に分にしましょうか。この辺なんですか。<笑><あ><笑><笑>ちょっと見たいんでしょうけどまあ今日はこの辺までいいですね。今日 は, 今日はこの辺、はい、この辺までで。はい。はい